仕事の後はやっぱビールあれ牛乳だけしょうがねえなあー久しぶり給食では毎日飲んでたのに早飲み競争やったな<笑>楽しかったな思い出の味国産牛乳群馬県牛乳飯で